トアートチャンネルへようこそ今までもアートで遊ぶというかトリックアートとか絵がじわじわっと変わるそんな動画もお伝えしてきましたけれども今日は昔ながらの間違い探しを動画でしたいと思いますちょっとずつ色が変わるとか絵が変わるとかそんなのではなくて2枚の作品をお見せします同じように見えて1箇所だけ違うところがありますそこを探してみてくださいまず3秒お見せします その後それで見つからない方のために5秒お見せしますそして最後10秒お見せしますそれではまず3秒で見つけられるかどうか挑戦してみましょうそれでは3秒ですどうぞはいいかがだったでしょうか3秒ではちょっと難しかったでしょうかそれでは5秒いきますスタートはい5秒だったらもう 完全に分かったんじゃないでしょうかちょっと難しかったですかそれでは最後ですこの10秒で見つけてくださいそれではいきますどうぞもうわかりましたよねわからない方は戻って止めてご覧くださいまたこんなコーナーをしてみたいと思います もしご希望があればコメント欄またはホームページまでお願いします今度はもっと難易度を上げたものを作ってみたいと思いますそれではまたココアーチャンネル最後までご覧できありがとうございます是非チャンネル登録もお願いいたします画面のチャンネル登録ボタンまたは概要欄にもリンクを貼っておきますおすすめ動画は直接クリップタップをしてくださいご覧いただくことができますそれではまたココアーチャンネルで しましょうありがとうございました。